中区よりお越しの武道源人の皆さんですえーこたび武道源人が語りますはおよそ400年前の出来事でございますとある姫様ととある殿様の出会いの物語さてさてお二人の行く末はいかようになりますか即とご覧くださいそれでは踊っていただきましょう武道源人の皆さんですどうぞ

ご紹介を預かりました名古屋市中区で活動しております無道芸人です今回この演武が初披露一発目の演武となりますとある姫様ととある殿様の出会いの物語お二人の行く方はいかようになりますかトークとご覧くださいそれでは皆様よろしくお願いしますよろしくお願いします時は減ら

尾張名古屋、徳川芳良公に突起し、春姫様のお話でございます。

では同じく愛、hey! 姫様を見取りますは尾張徳川吉直と百花遼などあの飲み屋と初代藩主の名のもとに尾張を告める

大上愛なもな味なもの20代目武道源人恋愛桜絵巻、春りキ

ありがとうございましたありがとうございました決勝武道前陣の皆さんでした